はい。で、えっ、ー、と、あと最後にですね、この FFT を用いた一変数多項式の乗算のアルゴリズムについても紹介しておきたいと思います。で、この、このアルゴリズムはですね、この AX と BX という2つの多項式を、まあ、あ FFT を使って高速化しましょうというアルゴリズムでして、で、まあ、入力としては、 あの、A と B の次数、N イコール2の以上の指数になっている E ですね。それから A と B はそれぞれ次数が N-1 以下の多項式とします。で、出力としてはあの Cx、これは 2N-1 以, 以下の多項式ということにします。えっと、いずれも、あの、係数はあの複素数を係数で、あと、あの、演算は全部あの複素数上の厳密な演算をこの仮定しています。 で、あの、アルゴリズムの中身はですね、大体先ほどのその FFT による乗算とほぼ割と似た感じなんですけれども、えーと、まず、えーと、えー、これなんだ、えーと、えーと、えーと、えーっとえー、っとうですね、 あ、そうか。えっ、ー、と、それぞれ、あの、あ、そうかそっか。わかりました。えっ、ー、と、まず AX をですね、あの、FFT で、あの、FFT でこう関数値表現を得る。それから BX についっても FFT で関数値表現を得た後で、えっ、ー、と、あ、関数値表現を得た後で、この三番目のステップで、それぞれのこの関数値の積を求めるわけですね。だから x ロと Y0 の積、X1 と Y1 の積。 で、同じようにして、x の 2n-1 と y の 2n-1 の積というのを順番に求めます。で、これで、その関数値の積が求まったものを、これを、この z の0から z の 2n-1 と置くんですけれども、でこれを今度は、その離散逆変換で、関数の表現に戻すっていうんですね。でそれで最終的には、このえと多項式、えっと、a と ax と bx の多項積 cx の係数 c0 から c の 2n-1 までを得ると。 いう形になりますで、その計算量ですけれども、先ほどその FFT の計算量をですね、評価したので、それを使いますと、まず1ステップ目、2ステップ目では、1ステップ目では EX の、その、何てい多項式から関数値表現を得るのに、A、オーダーの N ログ N。 だから2ステップ目では BX の多項式記憶から関数値表現をよるにオーダーの N, N ログ N。3番目はこの FX と BX のそれぞれの関数値を掛け算するのは 2N 回ですからオーダーの N。で4ステップ目はこの関数値ですね。ZI というこの関数値から CX の係数表現を得るのでオーダーの N ログ N と。 ということで、ま合計の計算量はこれらのあの計算量のまあ一番影響が大きいところを取ってきて、オーダーの n ロボ n で見積もられるということになります。まこれでその最終的にですね、この一元数多項式の乗算で、ま FFT を使って、まあ素朴な乗算よりも前金的には効率的な乗算ができるようになったということになります。ここまでよろしいでしょうか。 はい、ということで、今回は、高速乗算法として、高速風リエ変換の手法を紹介しました。でその中では、理フ風リエ変換に基づいて、これを高速化した、効率化した高速風リエ変換というのを使って、この FFT を用いた一ーター公式の高速乗算法というのを使いました。 で一応、の計算機数学1がですね、まあ、今回で終わりになるんですけれどもあの、授業内容をちょっとまとめてみました。でまあ、この授業では、そのまあ、計算機の構成ですとか、それから計算機における数や多項式の表現ををについて学びまして、あとはその、まあ、こ, この授業で使うアルゴリズムと疑似行動ですとか、あと計算量とその見積もり方について行ってから、 まあ、例えば多倍調整数や一変性多項式の指則、えー、演算のアルゴリズムと計算量。それからあの後半では拡張ユークリッのアルゴリズムとですね、その性質や応用について何回かやりました。あとは中国重要法とその応用。で最後はあの高速乗算法として唐津波の乗算、えー、法とそれから、えー、FFT を用いた乗算法について、えー、紹介をいたしました。 まあ、あのこの授業ではですね、そのうんとあの計算、数学で計算に用いる分野でもこう、まあ、いろんな分野がありますけれども、まあ、その中では割とその基礎的なアルゴリズムとか計算量とか、それからあのまあコースあのニュークリットの情報、拡張ユークリットのご情報などをまあ使った、あの中心に扱っていたと思います。 でまあ、あの現実にはこう他にもですねあの数値計算ですと例えばあの微分方程式ですとかそれからあの線形代数数値線形代数ですとか、まあ、いろいろなあの分野も広がっておりますので、まあ、あのあの今回学んだものはそれらの多分 基, 礎、まあ、基本に位置づけられるような、まあ、割と入り口の段階だと思いますのでまたこれからの皆さん必要に応じてこういろいろな分野でですねこう 必要な計算がありましたらあの、えー、勉強していただければと思います。えー、ということであとはですねあの、えー、と今年度あの新型コロナのウイルス感染症があの始まって以来久しぶりに、えー、と対面の授業を組みましてでまああの ちゃんとうまく続けられるかどうか結構ビクビクしながらやってたんですけれども、まあ、おかげさまでなんとかあの15回最後まであの対面で無事続けられることができてほっとしておりますでまたあの、まあ、皆さんは特にその皆さんの多くはですねこの一昨年入学の時からそのコロナ禍 の, あのオンライン授業なんかが始まってでなかなかこうあの授業対面で授業を受けられないでこう友達にも会えない。 で質問があってもどこ行けばわからないとかですねあの割とであのオンラインで課題をガンガン出されるしとかですねいろいろ大変だったと思いますけれどもまああの、まあ、そうですねだからまあ今年少しでもですねやはりあの対面授業でこう皆さんがいろいろいろ コミュニケーションを取る機会が増やせればなというふうな思いでやってきたんですが、まあ、あのいくらかでもですねそういうことができていればあのいいんだけどなというふうに思います。まあ、あとはそうですねこれから秋学期ですねその、まあ、授業もですけれどもあの卒業日研究なんかにも入っていくと思いますがなかなか大学生活の前半とま あ, あ、えーとまあ、なかなかその大学生活の前半 きつかったかたももしれれませんけれども、まあ、あのこれからですね後半に向けてまたあので、まあ、友達や周りの人たちのコミュニケーションを深めたりあるいは就職、まあ、活動なんかも忙しい人もいるかもしれませんがそういった活動の中でいろいろ理解を深めながらですねあの残りの大学生活もあの、まあ、充実したものになることを願っております。ということで。えっと まあ、あの4月だったのが、あっという間に8月になりましたが、あのえー、と皆さんのこれからのご活躍を願ってですね、あのこの計算奇数学1の講義を終わりにしたいと思います。皆さんどうもお疲れ様でした